最強の新規集客をお伝えしようと思います、えー、まあ最近治療院経営の方とか、えー、PTOT ・重生児で開業したい方にいろいろ質問いただくんですけれどもどういう風に新規集客をするのが一番長期的に有利ですかとかね、えー、お金がかからずいいお客さんが来ますかっていう風なことをやっぱ聞かれるわけなんですでこれに対する私の答えはもうめちゃくちゃ決まってますけどもうこれねさっき言いますけれどもこれねお医者さんからの紹介なんですよ 医師からの紹介これ普通はね病院だったりとか医療機関で同士であれば患者さん同士を紹介するということをやるんですなんでおそらく皆さんも病院に通ったことがあるのであればまあ紹介状ですよねっていうものをやっぱりこう書いてもらって他の、まあ、例えば大きな大学病院に、えーまあ、転院したりだとかあ違う、まあ、専門外来があるところに行ったりとかすると思うんですけどその中にあなたの整体院が入れればこれもう無敵なんですよこれだだから集客のコスト0円だし そのじゃあ患者さんが買おうかどうかって言ったら 100% 買うんですよだから、まあ、もっと言うとあの施術の料金がいくらかとかっていうこともほとんど関係なしにですねその患者さんがまあ 超有料顧客を紹介してもらえるるとというここが起こるわけなんで、すねなんで治療院経営の最終形態って何なのかって言ったら、そういうふうなですね、医療の経営の方、もしくはそういうふうな経営の中のサークルの中に自分が入れてるかどうかなんですね。で、これがやっぱすごいポイントだっていう形で思っておいていただくと、最終ゴールが分かるわけです。だから最初にチラシとかホームページとか作って、やっとくのはいいと思うんですけれども、けれども、やっぱりその、ね、医師からの紹介とか、えー、信頼の象徴ですよね、病院って。そういったところ からあまあ、自分自身が紹介されるにはどうすればいいのか。 そういうご縁を医師だったりとか病院の理事長からもらうにはどうすればいいのかということを考えてやっていかないと一生新規集客時刻になるわけなんですね。これ非常につらいですからそうならないようなやり方も考えていくことが必要だと思います。はいでえーまあ、実際にそういう風な病院のサークルに入るやり方ということは、まあ、弊社株式会社藤井商事君はすでに実践しておりますで。私と私のお客さんでもそれができている状態も作れてますのでそのやり方に興味がある方はぜひともですね、えー、私のやっているコンサルティングパートナー養成講座というところのみで私はコンサルティング今のとこしゃべってますのでそこに聞きに聞き 見てください、えー。面白かったらいいねとチャンネル登録お願いします。下のリンクに治療、えー、独立開業 の, の方法いろいろまとめてるんで、医療従事者の方で PT やコーチの方で独立開業したい方はぜひとも参考にしていろいろ読んでください。以上です。